熱愛スクープ。セクシーゾーン。佐藤勝俊氏が大人気歌姫と高級タワマンで育む、音密売。今から3ヶ月ほど前、大学では秋の学祭りシーズンを迎えていた。21年公開の映画、花束みたいな恋をした、の劇中歌でブレイクし、同年末には NHK。 紅白歌合戦にも出場したシチポップバンド、オーサム CI タイクラブ以下 A,C,C。彼らも、とある大学での学祭ライブに出向いていた。ライブが終わった夕方6時頃、一行を乗せた車は都内へと向かった。メンバーを順々に自宅へと送り届ける送迎車。最後に、都内一等地に立つタワーマンションの前に、 テ丸マルと一人の女性が降りた。大きな帽子からしらりと見えたブルーの髪の毛、ボーカルのポリン、32、だ。彼女は現在製材ゾーン、の佐藤勝都市、26、と交際心太だ中。ポリンをここから少し離れた別の場所に住んでいますが、週のほとんどを彼の家で過ごしています。 佐藤の部屋には荷物も置いているようで、仕事終わりで疲れていても嬉しそうに彼の家へ直行していますよ。芸能プロ関係者。佐藤とポリンが出会ったのは昨年5月下旬のことだ。ミュージックステーションテレビ朝日系で共演した再連絡先を交換したようです。ポリンが佐藤のタイプだったこともあり、夏には交際に発展しました音楽制作会社関係者。 二人を引き合わせたのは、セクゾのメンバーだった。同グループの中島健と28が小柴風花25と W 主演を務めたドラマの主題歌を ACC が担当。21年9月半ばに放送された最終回直前の特別番組で共演しました。 普段から ACC の音楽を聴いていた中島の方から声をかけ、仲良くなったそうです。その後、中島は昨年春に行われた ACC のライブツアーにも足を運んでいます。佐藤と彼女が出会ったのも中島とポリンへの親交があったからだと思います。テレビ局関係者。 事務所に入って12年間、ノースキャンダルを貫いてきた顔面人間国宝こと佐藤。中学生の頃から芸能界の荒波に揉まれてきた彼にとって、6歳年上の姉さん彼女は甘えられるゆやしの存在に違いない。1月27日発売の、フライデー2月10日号、では、二人の関係やポリンハーブの直撃取材などを商法有料版サイト。